number one ranked eater in Japan. 42 hot dogs and buns, 20 pounds of ramen. From Tokyo, Japan, Max Suzuki! あ、もう回してるこれ何話せばいいですかおはようございますおはようございます今年で2回目かになるなりますねこの朝を迎えるのが去年とはだいぶなんか心境とか色々目指しているところも違って自分のまあ目標なりゴールなりっていうのもだいぶ変化してって去年出場したことにより今年あの並びが発表されて昨日もうやばい並びなんでもう全力で楽しみたいと思います分かりますこうやって見ていただくと カメラ振ってもらうと分かるんですけどもうそうそうたる人たちがいるわけですよこの中でね僕戦えるんですよ1年に1回しかないんですよしかも予選を勝たないと戦えないいろいろな環境やタイミングも合わないと入れない言葉に入れるのが何より幸せ楽しくないわけないでしょういいっすねこういう緊張感は 多分人生でで一番楽しい日です今日は1位の中で、えっと、僕ね上から5番目だったかなでえっとセンターはチェスナー上位いてその横にマットストーニーがいてで次僕って感じです真、まあ、ん中あれ見ると真ん中左左って感じですトントントンみたいなやばいっす本当今夢みたいホント隣で戦いなかった本当にマジで夢みたい 順々に順位上げていけば、マットとチェスナットに挟まれる日も来るのかなとか。考えながら。いいね、ちなみに、この方はめちゃめちゃ強いですからね。スパーさん。いつもパーソナルベスト。うん、はじゃないですまずはそうそうそう、まずはい、e、いだったんです。これ、これが僕あの去年の。ラスベガスの予選の、これね、これが、去年の僕のラスベガスの予選の。 で今まででで、のベストなんですよで去年は本チャンで34本だったかな結構振るわなかったで今年はまずあの去年の目標を超えるのもちろんですけどこれを超えるのを目標に去年と同じ数字なんで今来ているのが超えるように頑張ります<笑> this stage. 42 hot dogs and buns, 20 pounds of ramen from Tokyo, Japan, Max Suzuki! <laughs> Now is when our nation comes together. From five, four, four three, Two, one, begin! Max Stoney on nine, Max Suzuki on eight. エのとからおーすごあうわーいいあううああからすごいあちょっとんってくもうちょっとやってもいいですかはい 人がすごいでも逆だった早食いの署の方が強いそれに早食いの署の方が大食い以上にチャカがあるだ か, だから俺そういうのを気づいてから例えば例えば日本だとよくあるのが60分で1 0キロ食いましたとかあるんですけどそれより も, もう10分で5キロ食いましたとか5分でさっき3キロ食いましたとか例えばお肉ならお肉とかそういうのを見てる方が楽しいですもんねそっち厳しい厳しいっすレベルが超高いっす やってわかります、ね、本当やると本当あるこのもう俺のこの結果がいいレースですよね、まさに、大食いできても早食いできない人の典型的な感じというか、これもっと早くにチェンジしなきゃいけない道は険しいぜだから、今でもさ、これで も, も面白しくて、あのー、予選、これ、わりで終わるじゃないですか、ちょっとしてから1個目始まるんですよね、もう来年の。 一ヶ月後ぐらいあったかな面白ないですかもう始まるんですよ、来年のこれすごい面白いなと思うただやっぱ選手みんな楽しいっす男性も女性もこ<笑>うスポーツで来てるからなんかいくついっていくついたってスコア聞くしみんなたたえ合うし、多分リスペクトしちゃってるからすごい気持ちいいっすよねめちゃくちゃ気持ち 本当になんか今日ね。本場に入ってからもうなんか言語の壁なんだよ。耳まくさんの前に全く感じなかったんです。本当ですか？なるほど、もっとなかその本質的なところで、お互い分かり合っているみたな。かそれはあるかもしれないですね。とりあえずもうめちゃくちゃ楽しいですよ。やっぱり日本人いないんで。 いくつだったいくついくつだったいくつだけでもわかるじゃないですかしかもあのボブ来てくれたんですよ大食い王の時のテレ東の大食い王決定戦で2回ぐらい戦ったのかなボブエーバーそうやって見たらボブいてであの選手であのアダムってあのイギリスのあれも大食い王で出てるんで あボブだよボブみたいな「おいイいイイイ!」とか言っててすげえテンション上がってましたこれめちゃくちゃ嬉しかったかかこれから2回戦ですね2回戦が始まりまりすなラストボビーみたいな感じれい 39本でしたで、した去年の記録が予選が 42.5 でそれが僕の中の42本 が, がベストなんですけど本戦がね34本だったんですよに比べて今年は5本アップして39になりましたで、えー、とランクもえ順位かもう去年7位だったんですよ須藤さん入れたら俺は8位だったんだけど5位に上がってなんかねすごい嬉しいですであのー、僕ねやっぱ家結構 開けるんで何日も僕だけの石じゃこう出れなくてそのさっきあの嫁さんにあの来年も出ていいみたいなさらっと聞いたらもうやる気があればいいんじゃないって言われてあの来年もちょっとチャレンジすることが決まりましたんでどうか長い感じになると思いますのでこれからもお付き合いくださいとりあえず、えー、っと楽しかったですバイバイ 打ち上げしてきて、マットとか。あのボブとかウェイとかもいたん。ともいろいろいっぱいいた。ダロンさんとか。いっぱいいる中で、楽しませてもらいました。えっ、ー、と。この楽しみはね、来年もぜひ味わいたいんで。僕の目標でもある世界一に向けて。えー、年を追うごとに、スコーを伸ばせるように、えっ、ー、と、毎年のチャレンジとして。 と思いますので、もしよろしかったら、えー、とチェックしてくださいお願いします。以上今回の旅の総決算マックスフィギュア。ありがとうございます。ニューヨークありがとう。アメリカありがとう。